皆さん、こんにちは。私は ST マイクロエレクトロニクス株式会社アナログ MEMS センサーグループの平間行夫と申します。本日のセミナーでは AI をさらに IoTH へというテーマで ST の MEMS センサーに内蔵された機械学習コアについてお話ししていきたいと思います。まずは本日の内容を簡単にご紹介します。 最初に MEMS センサーにおける機械学習の応用について目的や効果のお話をさせていただきその後実際に機械学習コアを簡単に体験するためのハードウェアやソフトウェアなど ST が用意するエコシステムについて解説しますまた実際に評価ボードとツールを使用し機械学習の結果をセンサーに実装する手順をご覧いただきたいと思いますそれでは ST の MEMS センサーに内蔵された機械学習コアについてご紹介していきます。IoT の分野において、なぜセンサーが重要な役割を果たすのかということを考えてみたいと思います。ご存知のように、IoT とは全ての端末がインターネットを通してクラウドコンピューティングを活用するための動きであり、その重要な要素の一つがデータの取得と解釈となっています。 つまり各種センサーの必要性が大きく高まってきています。ST はこの分野に向けてさまざまな特徴を持ったセンサー製品を提供しております。加速度センサー、ージャイロスコープなどのモーションセンサーに加え、さまざまな環境センサー、さらに音響センサーといった幅広いラインナップを用意しています。IoT 市場は インターネットを通し端末とクラウドコンピューティングを組み合わせることで大きなエコシステムを構成しています。クラウドコンピューティングではデータは端末で取得され、その後クラウドに送信され、処理されます。この集中型のアプローチは多くのアプリケーションで非常にうまく機能していますが、膨大な量のデータをクラウドに送信し、保存・処理する必要が出てきます。 一方で、リアルタイム性が重視されるアプリケーションでは、こうした集中処理がうまく機能しない場合があります。例えば、ネットワーク帯域の制約、プライバシーやセキュリティ問題などにより、クラウドサービスが制限される可能性があります。この場合、リアルタイム性が要求される部分をローカルで処理するなど、分散型のアプローチを導入することで対応できます。実際、エッジコンピューティングでは、 データの取得、保存、処理などは端末やゲートウェイレベルで行われ、データの保存、トレーニングはクラウドで行われます。このような考え方をもとに、エッジコンピューティングにおいて人工知能をセンサーに応用することにより、パフォーマンスと電力効率の最適化を実現することができます。こうして、高度な処理機能がシステム全体に分散するようになり、 新たなアプリケーションを生み出すと同時に、一方ではこのことがシステム設計者にとっての課題を生じています。アスペンコア2019による組み込み市場に関する調査では、組み込みプロジェクトの 15% がすでに人工知能を含んでいるとしています。過去数年と比較しても大きな進歩となっています。さらに、組み込みプロジェクトでの先端技術の採用を考慮すると、 機械学習モデルベースの機能は他の AI 認知機能と組み合わせてセンサーを利用する機器にとって非常に重要な技術であることをこのデータは示しています。ST は人工知能の応用に積極的に取り組んでおり、AI を IoT Edge にさらに末端のセンサーにまで広げるための様々なソリューションを提供しています。 ST の新しい人工知能ソリューションの中心を担う STM32 マイクロコントローラー製品群では学習済み人工ニューラルネットワークをマイクロコントローラー上で実行することができます。また、ST は高機能、高性能な MEMS センサーも提供しています。これらの MEMS センサーには機械学習アルゴリズムを実行する高性能なデジタル機能が組み込まれています。 これらのアプローチにより、AI を採用したシステムの消費電力をさらに削減することができます。MEMS センサーの機械学習コアについて詳しく見ていきましょう。機械学習とは、明示的なプログラミングを行わずに、システムがそれ自身で学習したり、または教師あり学習結果を利用することができる人工知能技術の一つです。 これは収集されたデータから自動的に学習し、改善する能力をシステムに提供します。ST のモーションセンサーの機械学習コアは Decision Tree によって実現しています。Decision Tree とは条件判断を行う一連のノードを複数接続して構成されています。各ノードは If, Then, Else 形式の判定を行うことで、 入力信号が条件に対して評価され、真または疑を出力します。ST の最新独軸完成モジュールファミリーには、超低消費電力、エッジコンピューティングのための重要な機能である機械学習コアとして、このような Decision ツリーが内蔵されています。ST は機械学習コアを活用した、 幅広いセンサー製品群をスマートシステム市場に向けて提供しています。その目指す目的は、システムのバッテリー持続時間の延長、状態判定精度の向上、そしてシステム全体をより効率化するリアルエッジコンピューティングの実現などにあります。すでに述べたように、機械学習コアは、 コストプロセッサからセンサーにアルゴリズムの実行を移動させることができます。一般的な例では、マイクロプロセッサで同様のアルゴリズムを実行する場合と比べて、消費電力は100分の1にまで下げることもできます。これが超低消費電力、エッジコンピューティングのキーポイントとなります。ST は最近、3つの新しい6軸感制センサーを市場に投入しました。 LSM6DSOX は幅広いパーソナル機器に LSM6DSRX は仮想現実などハイエンドのコンシューマー製品に向けたもので ISM330DHCX はインダストリアル IoT などの産業用アプリケーションに対応しますこれらのセンサーに実装された機械学習コアは 使い勝手の良さと高い自由度を実現しています。機械学習コアによる具体的な処理内容は、この3つのステップに分解することができます。最初のステップは、ターゲットアプリケーションが必要とするセンサーの種類を定義することです。次のステップでは、センサーデータにフィルターをかけたり、特徴量を抽出する演算ブロックを設定します。 最後に、学習の結果得られたディシジョンツリーをセンサーデバイスに実装し、出力を得ることができます。機械学習コア内蔵6軸センサーは、最大8つのディシジョンツリーを同時に実行することができます。センサー内蔵の機械学習コアによる AI 処理を、STM32 ソリューションと組み合わせることで、相乗的な効果を得ることができます。 このアプローチによって得られる大きな利点は、センサーレベルでの演算能力の向上と同時に、システムレベルでの消費電力を大幅に低減できることです。実際、機械学習コアは非常に電力効率が高く、短時間で正確な結果を得ることができます。機械学習コアはフィニットステートマシンとも連携可能で、 マイクロコントローラーへのソフトウェアによる実装と比較して無視できるほどの小さな消費電流でセンサーアルゴリズムを処理することができます。これによりシステムレベルでのコスト最適化にも貢献します。では、どのようにして実際に Decision Tree を作成するのか手順をご紹介します。ST の6軸センサーに内蔵された機械学習コアは わずか5つのステップでアプリケーションに最適な独自のディシジョンツリーを作成することができます。最初のステップはデータの取得です。つまりアプリケーションで利用されるモーションデータを収集します。ここで収集するモーションデータとは、加速度、角速度、温度、圧力、磁場などがあります。 次に収集したデータに対し、それぞれの状態を識別するためのラベルを割り当てていきます。その後、適切なフィルターと特徴量演算を適用します。三つ目のステップでは、入力データから各クラスを判別するための Decision Tree を作成するため、機械学習を実行します。さらに次のステップでは、 作成された d e c i s i o n ーをセンサー内で実行するための設定ファイルを生成し、センサーにアップロードします。デバイスがプログラムされると、機械学習によって訓練された d e c i s i o n ーを実行し、結果をマイクロコントローラーで処理することができます。それでは、ここからは実際に機械学習コアの設定手順を デモをご覧に入れながら説明していきます。まずは必要なハードウェアとソフトウェアについて説明いたします。ST では機械学習コアを使用するためのツールとして用途に応じて複数のボードやソフトを用意しております。その中から今回は最も使用しやすい基本的なツールとしてセンサー製品専用の評価ボード、 STEVAL MKI 109V3 というマザーボードと各種センサー製品ごとに用意された DRL24 ピンのアダプターボードの組み合わせを使用したいと思います。機械学習コア対応の3製品の中から今回は LSM6DSOX を搭載した STEVAL MKI197V1 を使用します。なお これらのボードを総称し、プロフェッショナル MEMS ツールと呼んでいます。一方、ソフトウェアですが、ユニコ GUI という MEMS センサー評価用の専用ソフトウェアを用意しています。無料でダウンロード及び使用いただくことができ、Windows 版だけでなく、MacOS 版や Linux 版も用意しています。このソフトウェアは、 先ほどのプロフェッショナル MEMS ツールに完全に対応しており、センサーのデータリード、ログファイルの保存、全レジスタのリードライトをはじめ、機械学習コアの設定を行うことができる唯一のツールです。それでは実際にその作業を行っている様子をステップバイステップでご説明いたします。デモを行うにあたり、例題として このような3つの状態を検知するというアプリケーションを想定してみたいと思います。検知したい状態は、まず、ボードが静止した状態で上向き。次に、静止した状態の裏向き。最後は、ボードが振られて振動が加えられている状態です。もちろん、加速度センサーを使えば、これらの状態を検知することができるわけですが、 これを一行のコードを書くこともなく、機械学習コアで実現してみましょう。まず最初に、プロフェッショナルメムスツールとユニコ GUI を使って判定したい状態ごとにログデータを収集します。では、作業の様子を動画でご覧ください。まず最初に、ボードのセットアップを行います。 センサーのアダプターボードをマザーボードに接続し、USB ケーブルでパソコンに接続します。ボード上の青い LED が点灯したら準備完了です。ボードを接続したらユニコを起動します。最初にデバイスの選択画面が出ますので、 i イ e m Inertial Module のリストから今回使用する LSM6DSOX を選択しセレクトデバイスボタンをクリックしますユニコのメインウィンドウが開きましたまず最初にオプションタブを選びセンサーの設定を行います加速度センサーのフルスケールは初期値の 2G のままアウトプットデータレートを 26Hz に設定しますジャイロは今回使用しないのでパワーダウンのままとしておきます設定が完了したらスタートボタンを押しますこの状態でプロットを開くと加速度センサーの動作を確認することができます次に ドードセーブタブを開き、ログファイルの設定を行います。ブラウスボタンをクリックし、ログファイルの保存場所とファイルネームを設定します。まず最初は、静止上向きの状態のログを記録するので、フェイスアップと名付けておきましょう。次に、 ログファイルに記録するデータをこれらのチェックボックスで選択します。今回は加速度、アクセラレーションのみを残して、他はすべてオフにします。ボードがログを取りたい状態、つまり上向きに静止していることを確認し、スタートボタンを押すとログの記録が開始されます。 この状態で30秒から1分くらいログを取ってみましょう。ストップボタンを押すとログの記録が停止されます。次は、裏向きで静止している状態でログを取ります。ボードをその状態に設定し、新しいログファイルを設定します。ファイル名はフェイスダウンとしておきます。 同様にスタートボタンを押すことで録画が開始されます。これで裏向き静止状態の録画が取れました。最後はシェイクです。ファイル名は「shaking」としております。ボードに振動を加えた状態でスタートボタンを押し、 ログの記録を開始しますストップを押すまでこの状態を保持してください。これで全てのファイルが取得できました。続いて取得したログにラベルを付加しながらユニコ GUI の MLC ツールに読み込み 特徴量の演算などを行いますその上で機械学習を実行し Decision ツリーを生成します。では作業の様子を動画でご覧ください。まずユニコのメイン画面から MLC ツールを起動します。最初にデータパターンタブで先ほど取得したログファイルを読み込んでいきます。 グラウスボタンからフォルダを選択し最初にフェイスアップテキストを読み込んでみましょうこのようにログデータが読み込まれます次にこのボックスでこのログデータに対するクラス名を設定していきます最初のデータに対してはフェイスアップというクラス名を設定しますこの作業を 他のログファイルに対しても同様に繰り返していきます。フェイスダウンのログに対してはフェイスダウンというクラス名を。シェイキングのデータに対してはやはりシェイキングというクラス名をつけてみます。これでログファイルの読み込みができました。次に、 コンフィグレーションタブに飛び、機械学習コアの設定を行っていきます。ターゲットデバイスは LSM6DSOX。MLC の ODR は 26Hz に設定します。次に入力は今回の場合加速度センサーのみ、フルスケールは 2G、ODR は 26Hz とします。これは取得したログファイルの設定と一致させておきます。 作成するディシジョンドウレングスは ODR26Hz に対して約1秒間分26サンプルと設定しますデジタルフィルターは今回使用しないので何もせずに進みますここで特徴量を選択します フェイスアップとフェイスダウンの判定のためには加速度 Z 軸の平均値シェイクしているかどうかの判定のためにはベクトルの分散が有効と考えられますのでこの2つを選択しますここでここまでの設定を ARFF 形式の中間ファイルとして保存しておきます 適切なファイル名を設定してください次に3つのクラスに対する出力コードを設定します。今回はデフォルトのままフェイスアップは0フェイスダウンは4シェイキングには8という出力コードを割り当てます。ここでいよいよ 6ファイルから学習をしてディシジョンツリーを生成します。この青い Generate ボタンをクリックすると一瞬で学習が完了します。こちらのウィンドウに学習結果が表示されています。このテキストで表示されている部分がディシジョンツリー下の方には混同行列等も表示されます。 次に、各クラス出力に対するメタクラシファイヤーを設定します。今回は全てゼロのままとしておきます。最終結果として、Decision3 を含む設定ファイルを保存します。.ucf というユニコ独自のファイル形式で保存されます。 以上で機械学習コアの設定は完了です。最後に生成されたディチジョンツリーをセンサー上に書き込み、実行して動作確認を行います。必要であればこの作業を繰り返すことでより精度の高いディチジョンツリーを得ることができます。では作業の様子を動画でご覧ください。 先ほど作成した Decision ツリーをセンサーに読み込んで動作確認をしてみましょう。まず、ロードセーブタブを開き、Configuration のロードボタンをクリックします。そして、先ほど保存した .ucf ファイルを選択し、オープンします。ローレットと表示されていれば、読み込みは完了しています。 結果を確認するには、まずスタートボタンを押し、データを開きます。するとこのようにリアルタイムにセンサーデータが数値で表示されています。その画面下部が Decision 3の種族です。今回作成した Decision 3は一つなので、左端のボックスに注目してください。ログを取った時と同様、ボードを上向きで静止させていると、 結果は0となりますボードをひっくり返すと4ボードを振ると8となります上向き静止で0裏で4振ると8となります こうして先ほど作成した Decision Tree が期待通りに動作し、ボードの状態を正しく判定していることが確認できました。ここまで、Professional Memes Tool と u n i c o GUI により、実際に Decision Tree を作成する過程をご覧に入れました。ST では目的に応じて機械学習コアをより簡単に的確に使用いただけるよう、 今日ご紹介した以外にも複数のツールを用意しております。機械学習コア内蔵の LSM6DSOX をあらかじめ搭載した IoT センサー評価開発ツールとしてセンサータイルドットボックスをご紹介します。このセンサータイルドットボックスは各種センサーやマイク、s t m 3 2 l 4マイコン、 ブルートゥース通信モジュール、そしてリチウムポリマー電池パックと重放電管理回路をワンパッケージに収めてあり、IoT ノードやウェアラブル機器の評価、検討、初期プロトタイピングに適しています。さらに、センサータイルドットボックス以外にも、ニュークレオと X ニュークレオ、あるいは産業用向けに STWIN キットなども販売しており、 目的に合わせて最適なハードウェアをご使用いただけますセンサータイルドットボックスなどと組み合わせて、機械学習コアの初期検討を行うためのツールとして、GUI によるソフトウェア開発アプリケーション、a ル g o b u i l d e r というものを用意しています。機械学習コアの利用を含めた STM32 マイクロコントローラーのファーム作成をコードベースではなく、 グラフィカルユーザーインターフェースで行うことができるツールです。また、ログファイルの収集、あるいは作成したディシジョンツリーの動作確認などを行うことができる、ユニクレオ GUI というアプリケーションも用意しております。では、本日お話ししたことを最後にまとめさせていただきます。 ここまでご紹介したように、センサー内蔵機械学習コアを手軽にご使用いただくために様々な機能を備えたツールを用意しています。クイックプロトタイプのために具体的な STM32 マイクロコントローラーのソースコードを含むファンクションパックも用意されています。これらツール類のドキュメントや最新情報は常に ST ウェブサイトで公開されています。 また、こちらの GitHub リポジトリからは、機械学習済みの様々な Decision 実装例をダウンロードしていただくことができます。実際にこの機能を使ってどのようなことができるのか、その能力の一端を確認いただくことができます。さらに、より詳細なユニコ GUI の使い方と応用方法、データサイエンスや、 機械学習全般への対応について解説ビデオとブログ記事を公開していますのでぜひご参照ください。ST の MEMS センサーに内蔵された機械学習コアによる Decision Tree の設計がいかに迅速かつシンプルであるかをご紹介しました。最後に重要なメッセージを復習したいと思います。機械学習コアは より優れたコンテキスト検出性で精度を向上させると同時にメインプロセッサの負荷を軽減しシステム全体の電力効率を大幅に改善します ST は機械学習コア体験のためのすべてのツールを提供していますプロフェッショナル MEMS ツールとユニコ GUI さえあれば即座にアイディアの実現性について検討が開始できますその際 コードを一行も書かずに機械学習コアをプログラムすることができます。最後に、ST の開発エコシステムは常に拡大しており、設計を非常に高速化し、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。私からのプレゼンテーションは以上となります。ご清聴ありがとうございました。